の、ハイチですえ。突然ですが、ハイチのプチ相談シリーズやっていきましょうで、今回の相談がこちらえー、祝日とか休日に、えー、午前中からダラダラしちゃうと。気持ち的には午前から勉強したいんだけど、ダラダラしちゃって、結局夜しかやらないとか、結局一日やらなかったってことになってしまう。で、午前中からやるにはどうしたらいいですかという相談でございます。 で、これの答えは、もうとにかく前日に決める。何を決めるって翌日勉強するスケジュールを前日に決めるんです。これね、あの、勉強すること、何をしようかなって決めるのって、ものすごいエネルギーが必要です。特に受験生は、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃって思うから、あ、どうしよう、どっちだけにしようかな。あ、でもこれもやんなきゃ、あ, あれもかよ、どうするみたいな。なって、わーってなって時間だけが過ぎるみたいな。で、時間、 かけてやった分エネルギー使ってるから、もう決めただけで、ああ、決まった。でもちょっと休憩、みたいなで。休憩2時間、みたいな。で、悪循環になっちゃうので、その前日のうちに、明日の午前中に来れるる。ょっと、タイムスケジュールも決めてね、何時頃にこれをやるって決めていく。っていうのを絶対やるといいです。これだけでもかなり違う。で、そのやることを決めるときのポイントとしては、量を多くしないっていうところ。 確実にできる量だけをまず決めておくのでこれは多く決めてしまって結局できなかったってなるとできねえじゃんって言って自信がなくなるから自分まあ結局自分ダメじゃんってなっちゃうからでそうならないように確実にできる量を決めておくでそれで時間が余って気持ちに余裕があったらあれな時間余ったなーってちょっとプラス的やろっかなみたいなふうにやったらいいだけの話なのでいいかな翌日の自分を楽にしてあげるの。 翌日の自分を楽にしてあげるために今日の自分が明日のスケジュールを決めてあげるっていうのをぜひねやってみてください。